おはようございます今日は2020年の6月27日 JR 東京地下駅から横須賀線の電車に乗り込みました今回は東京湾上に浮かぶ国防施設を皆さんに紹介します東京から横須賀へ向かうには横須賀線が直通で最短ルートと言いたいところですが実は途中の品川で乗り換えて京浜急行で行った方が早く町の中心に着くことができますそれでも横須賀線を利用したのはこれそのものも国防施設としての性格を持っているからです この大船から東海道本線より分かれる横須賀線はもともと東海道本線を東京から神戸まで通すための用意された予算それを取り崩して、まあ、割と無理やり作られたような路線でもあります鎌倉駅の手前のところでは円覚寺という昔から有名なお寺その形態の中を鉄道を通してしまうという、まあ、なかなか無茶苦茶なことまでやってそれほど陸海軍からの国防の施設としての鉄道の重要性が高いという要望があったわけでした 特に鎌倉を過ぎてから先横須賀線は山の中を走りトンネルはこのようにレンガで作られた19世紀間ありありのものとなります途中の田浦という駅にはこれ確かね米軍が使っていたものだったと思いますが前方に見える真ん中のトンネルの左側にも大きなトンネルがあって軍用の路線の跡などもこのように垣間見ることができます左側のトンネルは現在は使われていませんが右側のレンガのトンネル大昔から100年以上使われ続けているトンネルは今でも現役です 横須賀線のこの前面ののこ面景色を見るだけででもも楽しいものですトンネルの古さそれからお寺の中を突き切っていく様子などなかなか飽きさせない路線ではないかと思いますそして列車は横須賀に到着東京からおよそ1時間と20分ほどで着くことができます見えている横須賀駅のホームはおそらく戦争をする前からずっと変わっていない屋根がそのまま据え付けられているのではないかと思います昔の駅って行くと大体こういう風な形になっていますが横須賀駅もそうだったんじゃないでしょうか 蒸気機関車の時代からこのような屋根と言いたいところですが横須賀駅は実は割と昔から今の横須賀線と同じように東京・横須賀間で頻繁な電車の運転がなされていたそうですそれはやはり海軍の町としての重要性が高かったからです さらに、栗浜方面へ進む列車の脇には、昔ながらの改札口が横一列に広がっていて、多くのお客さんが降りていきます。駅の屋根は木でできていて、すごく古い造りであるというのははっきりと分かります。例えばこれ、駅の屋根、上屋は昭和2年に建設をされたもの、それが普通に使われています。また、横須賀駅は一切階段がないということが有名です。駅の構内にに本当に階段ががないんですが これは天皇陛下がご利用になる前提で階段などがないようにと配慮して作られたものだそうです実際に天皇陛下も何度もご利用になっているところです横須賀駅のホームを見上げるとこのように高い屋根があります高い屋根というか広々とした空間でそしてまた人々が集まりやすいような形になっています遠方から出征されてきた兵士さんそういった方たちがたくさんここで集まってそしてじゃあ誰とかはこちら誰とかはこちら そういうのは振り分けなどが改めてなされていた場所なのではないかと思います天井の屋根も木製です横須賀駅はこのような割と立派な外観しかしやはり戦前に作られた古い建物だということははっきりわかりますちなみにこの駅は割と街から外れたところにありまして本当に軍用の路線という感じ駅の脇にはこのように観光用のウェルニー公園というのがありますもともとは海軍の基地の中に入っていくための鉄道が敷いてあったところでここには戦艦ムツだったと思いますがその大砲があり またこちらにも海上自衛隊の護衛艦が見えます手前がイカで奥が霧島だそうです他にもこの近くにはいくつか桟橋があってそこに潜水艦などがつけてあるのを時折見ることもできたかと思います先ほども言いましたようにこの横須賀駅は町の中心部からは大きく外れていますだから京急バスか何かで町の中心部へ行くのがいいと思いますバスの便数は結構たくさんありますもしくはおとなしく京浜急行で横須賀中央駅や潮入駅などに行くかそのどちらかです 今回は企業案件ということで車で次の目的地まで送っていただきましたちなみに横須賀線が横須賀市の中心部へ行けていない理由はまずここへ鉄道を敷く時に中心部の用一買収とかそういうことを考えるよりも第一に鉄道をまずは持ってくるべきだという陸海軍からの強い意向があったとされていますやってきたのは記念館ミカサの目の前ですミカサは1904年の日露戦争の時にバルチック艦隊を破った連合艦隊 その機関を務めていた船です東郷平八郎とかそういう人がこの船に乗って仕事をしていたそうですそのすぐ脇にある三笠桟橋から大勢のお客さん達が船に乗っていきますこの人たちはみんな今から猿島というところへ向かうのです猿島は東京湾に浮かんでいる珍しい無人島そして天然の島です今回はあの船の船会社さんからの案件なわけですけども こんな感じでですね、これ最新型の船だそうですが観光のお客さんはこういう船に乗って猿島とかまあ、そういったところまで遊びに行かれるそうですこれは普通の定期便ですけどね大勢のお客さんが乗ってこちら側へ手を振っています最近ね横須賀市の猿島というところがブームになっていてみんなその猿島へ行って遺跡の観光などをするそうです東京湾というのは昔から攻められる可能性があるところということで国防上重要でした だから江戸時代ぐらいから砲台が設置されたりとかしてここを敵に攻撃されるということがあればこちらからやはり反撃するということを考えていたそうです今回はこの猿島には行きませんもともと国防のための施設がありそれが半分廃墟となっているような光景とそれから無人島という、まあ、その独特の響きが結構受けているそうで最近は本当に多くのお客さんから人気を博しているようですが猿島は割と簡単に行くことができる場所なんですけども定期航路が設置されていない 幻の観光地ともいえるこの独特な場所これが第2回放です浦賀水道という多数の大型船この間サルビア丸などに乗って通ったようなその忙しい船の通り道を通り抜けて東京湾のど真ん中に浮かんでいる人口の大きな島に今から上陸します現在地で言いますと東京からこのように三浦半島の横須賀まで来ているわけですが横須賀の港を出て 本当にすぐ脇のところにさっきの三笠公園というところから出て脇のところに猿島がありますこれは人工の島ではなくもともとあった島ですでそれからさらに東京湾のど真ん中の方まで移動していきますと大型船の航路などのすぐ脇のところにいかにも人工的に作られた島のような第二海峰というものを見ることができますちなみにこちらは実はもう反対側の千葉県に入ってしまっていて正確には千葉県富津市です これが第二開放の全景です左側が神奈川県横須賀川、右側が千葉県の富津川そして今真ん中のくぼんでいるところに設けられた桟橋に船で向かっているところです開放の中にはもちろんトイレとかお店とかそういったものはなく完全な無人、普通人はここに存在していませんこの開放自体は私はこれまでに何度も東京湾上で見たことがありました伊豆諸島方面に向かう船に乗っていると明るい時間に第二開放の脇を通れば必ずこれを見ることができます で、何 だ, んだろうなあれはとかねどんな風なものになってんのかなとかカメラでズーム拡大をしながら見るということは今まで何度もしていたんですけれども、えー、実際に上陸をすることができるようになったのはつい最近のこと2018年の頃からで第2開放へ向かうということを売りにしたツアーに参加することによって、えー、ごく一部の人たちだけが上陸をすることができるようになっています。 そのツアーも私は3月の21日にハトバスのツアーで、えー、第二開放に上陸しますよというのをやっているのを見つけてぜひとも行きたい昔から東京湾の脇を通っていたところ上陸できるのかともそれでですねハトバスツアーに参加しようとしたんですけれども新型コロナウイルスの関係で、えー、その時期に参加をするのは断念せざるを得ないということになり今回特別に自分専用の船を運航していただくことになりましたちなみに第二開放というからには他に第一開放と第三開放もあります 第一解放はこの写真ですが、まあ、これがもっとですね千葉県側に行ったところにあるんですけどもえ1945年の終戦まで割と本格的な基地としてどうも使われていたようですでそのため終戦が終わった後は占領軍によって爆破解体されるということになりました 現在でも第二海報と同様に海の上に露出していてその姿を簡単に見ることができるし特殊な船を使うことによって上陸をすることができるそうで学術調査なども行われています今回第一海報に上陸することはさすがにできませんがしかしなるべくその近くによって外観を多分これまでにない映像だと思いますが撮影し皆さんに紹介するということはできますその第一海報第二海報の他にもはや原型をとどめていない第三海報というのもあります これらの3つの解放とそれから先ほどの横須賀のすぐ近くにあった猿島それらが東京湾要塞ということでえ東京湾から入ってくる外敵から日本を守るために首都を守るために活躍をしていたそうですが明治時代に作られた後、1923年大正時代の関東大震災で軒並み大きな被害を受けてしまいました。 特に第三海法は本当にボロボロになってしまって海の中にも沈むということにもなりたので、えー、もう第三海法を使うということはやめそれからは東京湾の中にあるまあ、船の航行に際して邪魔なものということになっていたのですが第三海峰はついに解体されることになって海の上ではその姿を見るということはできません第一海峰と第二海峰については極めて頑丈なので確か解体をするのは相当難しいとかそんな話を聞いたことがあります ちなみに第2解放に関しては現在でも割と実用的な目的で使われておりますのでそれらの面白さもまた後ほど紹介できればと思います第2解放が見えてきましたあちらは千葉県の福津市です今ここは東京湾のど真ん中であります右手ですがちょっと霞んでますねこれはねでもねこのような部位が立っておりまして文字が書いてあるかな書いてあるのが読めますね浦賀水道、浦賀と書いてありますここから先の浦賀水道は ちょうどこの部位を中心にして、えー、右手が多分東京湾を出る方向で左手が東京湾に入ってくる方向だと思いますが、まあ、ここは大型船などが、えー、この水道の中を通ってきて、えー、そして、えー、そこでは速力の、まあ、ある程度の制限を受けるとかまあ、そういったいろいろあるんですけども、場合によってはここで多数の船の往来を見ることができます昨日私もこの浦賀水道を通って東京湾に入ってきましたちょうど浦賀水道を行き過ぎたところで日も差してきました嬉しいことです この第二海峡の外観ですがまあどうもコンクリートのようなものを扱っているようなので明治時代からこの外観は変わっていないんですかということを聞いてみましたあの明治時代から一応コンクリートというのは存在しましたんでね。まあそしたらこれはね、平成に入ってからあの周りをしっかりと固めてこの第二海峡の土砂が東京湾内浦賀水道に流れ込まないようにと、えー、頑丈な囲いをしているようです、まあ差し詰めあの日本でもね、あの沖ノ鳥島とかでやってます、有名ですがあれみたいなやつだろうと思うんですけども。 いつも遠くから見てたやつを近くで見てみるとあなんかずいぶん新しい感じなんだなとまあ、さっきも言いましたように平成になってから工事をしたわけですがなんでこんなにお金かけてがっちりとした工事をしたのかなんでこれが崩れてなくなってしまうと困るのか、まあ、これがね、なんならもう全部なくなってくれた方が、あの、東京湾の場所が広くなってもうちょっと航行しやすくなるんじゃないかということも考えられるんですけども、まあ、ここにですね、えー、もしも土砂が崩れてそして浦賀水道の方面まで行ってしまうとちょうどあそこ今、 大型貨物線が通っておりますけれどああいうやつが通れなくなってしまう水深が浅くなって下が使えてしまうだから崩してはならないということで立派な囲いがしてあるわけですあでもレンガの作りもあるなこうやって見てみるとあれは多分明治時代からのやつなんじゃないですか観光用にわざわざレンガのやつを後付けするとは思えないからな お花も咲いいてるわあななななんかなかなか素敵なところじゃないです石形の石を積んで作り上げられたあー明治時代の桟橋です、まあ、第2回放が崩れないための工事ですけれど平成の1回にだけ行われたというわけではなくて何度も何度も繰り返されたそうでして例えば内側のところこれ今崩れてますけども、まあ、これがパッと見て具体的にいつなのかまあ、すぐは分かりませんがこれもね 昭和の時代かもしくは大正時代か、えー、その頃に第二解放が崩れないようにと作られたものもともと第二解放が最初にできた時の一番岸壁部分はどうもこのレンガの部分が縁だったようですよ減流されました明治時代にここが作られた時はそれはもう軍事施設ですから絶対立ち入れなかったと思いますけれど 平成の初め頃とかには普通にここにやってきてですね釣りをしているような人もいたんだそうです、漁船とかで乗りつけて上陸するというわけですが、ただ現在ではこのように立ち入りが完全に禁止されておりまして、許可を得る、まあ、すなわちこの船に乗るなどして第2海峰へ来るという必要があります。じゃあ上陸いいや昔から気になってたんだ一一がが最後の一段が大きいですね 第2開放って何があるのかなと降りてみてね意外と何もないんじゃないのかなとかいろいろ思ってたんですけどかなりいろいろありそうですよ通常のツアーで来られた人は自由行動というのは許可されてないんだそうですあまあ私も今回別に私が1人で歩くっていくってことはできないと思いますけど あ, のあそこなんですかちょっとここ立ち止まっていいですかというのはねできるし時間もあまり気にすることなくゆったり使うことができますんでいやなかなかいい田んぼになりそうだぞ今回は。 じゃあ早速ここにあるものがね、何か片っ端から皆さんと一緒に見てみようと思うんですが、これですね、早速、レンガのもうまさに大昔、明治時代の作りですけれどが、まあ、明治20年代ぐらいになりますとあの燃料というのはあのこの中に置いてですね、で発電機を使うとかまあ、そういったことをしていたそうでしてでその発電機を使うに関してじゃあ燃料いちいち港から船でねあの都ど持ってくるのは面倒だからここに燃料の保管庫を作ろうということで、えー、置かれたもの現在は中がゴミだらけのように見えますけれどこれはですね、ここに流れ着いてくるような流木とかも分化 扱いとなり保管しなければならないのでその関係で、まあ、ゴミとかも、ね、置かなければいけないだからその置き場として使われているのだそうです。 それかららこちら立ち入り禁止とあって、まあ、現在の第2海放の中でも多分一番重要な場所なんじゃないかと思いますけども海上災害防止センター消防演習場と書いてありますこれですね現在第2海放というのはあの現役で一応公的な施設として活用されておりまして、えー、しょっちゅうそれもその使用される頻度があるんですけれども、まあ、向こうを見るとあそこにちょっと煙突みたいなのが小さく映っているのが見えますが、えー、ここはまあよく炎上するわけですネットで炎上するという意味ではなくて、えー、実際にここで火をつけてですね、えー 大きな燃えるもの、火災その火災に対してどのような対処をするかというのを練習する場所として研修施設として使われていますそれをしないとなんかあの大型船とかそういうい船とか乗れないらしいんですけどもそれが普通の場所で火災の対策とかやるというのはあまりにも危険ですあの周りに燃え広がってしまうからだから海の周りどこにも燃え広がらないようなこういったところで火災の訓練をするとよくね、東京湾を航行しているとあの海から火の手が上がっているのが見えて通報があるそうですよ また、んかあるあ、これは消火栓みたいなやつですかこれがですね、はいえっと、何だったのか何なのかっていうのが解明されてないやつです、ね、あ、そうなんですか、はい、えー、これただ明治時代のものではなさそうですねないですねはい。割と最近のやつもうおそらく多分、平成に入ってからはあ。あ、そういうのも分かんなくなることもあるんですねはいへぇー一回ここ結構手通かずではい勝手にあのー、上がってキャンプとかしている方もいたみたいあ、らしいですね そういう類ではちょっとクオリティ的になさそうなんだろうっ て, 言ってもあ、知らない間に設置されちゃったんで す,、はい、ですね。へー これです、ね、いただいたパンフレットなんですが、ここに桟橋がありまして、えー、さっきそこに接岸し、上がってきた、まあ、向こうにですね、火災対策の施設などがあるのが、えー、ここの地図でも映っています、私の人差し指の先のところを確認していただけると思います、であの太陽光パネルが並んでいる、今現在、この辺りなんですが、まあ、第2海放はあの今、周りをこのように固めてますけども、あらそれでもともとはここで何をやったのかってことなんですが、あの地上部分はなんかあんまり広くないのかなと思ったら、第2海放の中心はむしろ地下だそうです。 地下に施設があって、その中の地下要塞のようなところで作業をしていたと、敵が攻めてきたときにはここから敵を砲撃するということをしたり、それから太平洋戦争中はここに降車砲を設置して、上空から襲い来る敵に攻撃をしたりということが狙われていたようですが、どうも実際には使われていたという記録がほとんどないようです、それは戦争中の資料もほとんど焼いてしまったので、単純にその記録がないということと、まあ、それから実際にどうもあまり役には立たなかったのではないかという話もあるそうです。 あの当時、この上空に飛んできていた B29 の飛行の高度がですね、大体1万メーターぐらいだったらしいんですが、まあ、ここに設置されていた降車砲は、えー、7000メーターぐらいまでしか届かなかったとだからまあ仮に撃ったとしても届いていなかったのではないかということをさっき教えていただきました。 で、その降車砲というか、対空砲というのか、えー、上空にやってきた敵を撃つための施設がこれです、これ、砲台で、明治時代からずっとここに砲台がありまして、見ると、コンクリートで作られてるので、昔からのコンクリートなのかなと思って、コンクリートっていうのは一応、明治時代にはあったけれど、日本に普及し始めたのは、まあ、関東大震災の後ぐらい、大正の中ごろとか、昭和の初めごろになってからなんですよね。 だからね、これは多分新しいやつなんだろうと思ったらなんとあの明治時代にここに砲台が設置されたその時からずっとここにコンクリート造りで砲台が用意されていたそうですだからもう日本のコンクリート構造の多分最初期のものになるんじゃないですかねあなんか砲台のやつとかもあるな中はこのように朽ちてしまっていますがその代わり構造がとってもよく分かりますねあの真ん中にあるど真ん中のやつですねこれがぐるぐるる回って そしててま砲台の向きを変えていたとこの金属部分はこれはちょっとさすがに見ても分かりませんがあとコンクリートですねこれなんですが、まあ、元々これは明治時代に設置されたんですけどもただ明治時代に作られたものをずっとそのまま使い続けていたというわけではもちろんなくて、えー、明治期の砲台を、えー、例えば太平洋戦争の時にはもう新型のものに置き換えていたわけですし、えー、そういう風にですね、時代とともにアップデートしてきましたのでこのコンクリート構造も、えー、この すごい深いところは明治時代の頃のものかもしれないけれど、まあ、昭和のですね、あの初め頃とか中頃とかそれぐらいの頃に作られたような、えー、コンクリートの構造物と色々と混ざっているそうですで、その中で一番目を引くのがね、これなんですけどこれです、この綺麗なレンガの構造物あまりねなんか古びた感じがしないこれは何ですかとお聞きしたらやっぱりこれはね、明治時代の頃のものがそのまま綺麗な状態で残っているようですけれどこの下には地下通路があって、まあ、今ここからでは入ることができないと思いますが。 ここに設置されていた砲台に弾を装填したり、まあ、それからこの向きを変更したり要するにこれを操作する人たちがこの真下のところで仕事をしていたというわけですね昔のコンクリート、昭和初期のコンクリートにはコンクリートの成分とそれから砂利を混ぜてこのように使っていたものが結構多くてまあ、この、これを見るだけでもね相当古いものであるということがよくわかります すぐお隣にはこのような灯台もあります、これはですね、その古いものではなく、FRP、あのプラスチックで作られたやつです、まあ、そう言っても昭和のやつだと思うんですが、この灯台が3代目で、正代のやつはどうなっていたのかというと、まあ、もうちょっと向こうの方にですね、竹竿を刺して、えー、その竹竿の一番上にあの火を燃やして、まあ、要するにあの松明のロングバージョンみたいなね、そういうやつでやっていったというから驚きです、まあ、この灯台は結構目立ちます、東京湾で船で航行していれば、まあ、大体見ることができるものです。 さっきのところからもう少し進んで第二海放の奥の方まで行きますとより大きな砲台の跡がありました、まあ、先ほどの砲台はあそこにあるわけですけど砲、ね、台の脇にあったあの砲台の跡は小型のもので3つ並んでいたそうです、まあ、それに対してこれは1つでこれぐらいの大きさで第二海放の中2か所に設けられていたということでした、まあ、このように今では崩れてしまっているわけですがあの壊れてしまった要因はやはり関東大震災が大きいそうで 第2回法は一応関東大震災が終わった後に廃止という扱いになっていますただ、まあ戦時にここに何らかのものが設置されて使われていたらしいのですけれどだからさっきの真ん中のところにあったあの小型の砲台あれもですねもしかしたら関東大震災で壊れてしまった後直さなかったかもしれないしもしかしたら太平洋戦争の後で直して新しいコンクリートを設置したのかもしれないし、まあ、結局、具体的なところは分からず諸説あるというのが実際のところですでも相当大きな砲台ですね。これ この砲台から向こうも前は行けたらしいんですけれども、今は行くことができません。向こうにですね、このような大きな高いクレーン2つ立っております。工事をやっていなければ、この下のところから、 結構写真映えするようなね灯台 の, の写真を撮ることができるんですけども、まあ、この工事もなかなか重要なものだそうでして、えー、この下には先ほどから紹介しているこのレンガの構造物がわりとしっかり残っているらしいんですがただ教えてもらったところによるとこのレンガの構造物はまあいわゆるあのロストテクノロジーみたいなそういうやつですかねあの一度壊れてしまうともう現在の技術ではあの直すことができないと直すというか作り直すことができない、えー、そういうものなんだそうでして価値のある、えー、そのものを壊す前にあのように直すということと、まあ、それから第2回放そのものの 崩壊を防ぐという意味で、かなり大掛かりな工事が行われていますこのようにですね、レンガの構造物がやはり並んでいますこれはさっきも同じですが第二海峰の下、ずっと一列まっすぐに地下通路が通っていたようですで、なんですけども、あそこの通路のですね、レンガの構造物の高さとそれからここの構造物の高さが、どうも違っているようですがこれはね、関東大震災だと思うんですがあの、土地が隆起してしまったので合わなくなっているとあそこのレンガの通路の中も、真っ二つに割れてしまっているのが見えます 大きな割れ目がありまして、割れ目から中を覗くこともできるわけですけどそうするとね、確かに中に何かありそうなんですよね、これ、分かりますか、これ、反対側の光がこう差し込んでるんですけど、まあ、どうもですね、いつ崩れてもおかしくないという状況らしくて、これの発掘調査はもう相当大変だと思いますけれど、まあ、なかなか深いところまで、えー、なんとなく分かってきているみたいです。 ただ、記録がありませんのでね、あくまでそれを発掘、調査をして、どのような場所であったかを予想するということになると思われます。浦賀水道寄りの一番端っこのところまで来ました。まあここは基本的に明治時代のレンガ構造でずっとなってるわけですけども、また教えてもらいました。これはあの、要するにちょっと珍しいレンガというわけですが、レンガはこれで1ブロックと、まあそれはあの、今でも変わりませんが、 その、焼いているレンガのですね、およそ1000個に1個ぐらいをどこで作ったものであるかというのを確認するために、えー、このようなです、ねまあ、ハンコのような刻印を設けて、えー、それで管理していたそうですこの桜のマークが押してあるこのレンガはえー、っとね、小菅周知館というそうですけどもまあ、あの今でも東京拘置所がありますけどね、あの昔の東京拘置所の、えー、その刑務所に入っていた人たちがこれを焼いたとで、そのレンガでこの辺りのものはどうも作られているようですまあ、全部なのかどうかは分かりませんが 当時のその人たちは西南戦争で、まあ、明治10年頃にですね、あの皆さんあの収監されるということになったわけですけれどこういうことまで分かるというのは大したもんですねでそもそものここは何があったのかということなんですけどここはですね、サーチライトのあったところだそうでして、まあ、ここから夜に敵がやってきたときに備えて、えー、ライトを使って監視するんで、まあ、実際に来たときには何らか の, 中の短所を対処することを検討していたと思います。けども えー、黒いものが塗ってありますがこの下の空間は弾薬庫とか火薬庫としても使っていたそうで湿気防止のための加工だそうですここから後ろの方を振り返るとさっきまでいたところは随分土地が高いわけですがじゃあここは地下通路じゃなくて地上を歩いてきたのかなと思ったらね。ここの地下にもね、まだ普通に地下通路みたいなものは設けられていたようでしてだから多分相当深いところまで道があったってことですよね。 そこから少し内側、一般の見学コースをちょっとだけずれまして、特別な許可をいただいて今撮っているところですがどうもここがですね、第二解放の昔の入り口、まあ、正面玄関と言いますか解、えー、放施設の、地下施設の入り口のところであったと思われますこのようにレンガがずらっと並んでますけれど、大昔からのものそのまま使われていますまあ使われていると言っても今別に何かの役に立っているわけじゃありませんが こうやってまず見てみると奥の方がだけにちょっと盛り上がっているわけですけれども、これなんで盛り上がってこんなカーブを描いているか、と、これはえおそらく関東 大, 大震災の時に先ほどもご説明しましたこの島が隆起をしましたのでえ、そのところであのように歪みが生じてしまったものと思いますが、ただ、あのこちら側についてはこの辺の恋愛構造は壊れることはなかったみたいですね、まあ歪んでしまったけれど、それからあの普通に砂がいっぱい詰まっているわけですけれども、これはもともとはもっと下の方までさらに深かったようなんですが。 ただ戦争が終わってあのここをもうそういう地下施設として使うことがなくなってから、えー、ここを人がさっき言ったようにあのキャンプしたり釣りに来たりであの遊びに来るような人が増えましてで勝手に遊ばれてこの中に入られると大変なことになるので、えー、どうも海上保安庁がこの中へ砂をまいて、えー、そして人が入れなくするようにしたという説がありますだからまあ昔はこれがもっとねこのトンネルみたいなところが深かったから簡単に中の方へ入っていくことはできたようです で、現在はそれがですね、あの一部、えー、この下から波の音なんか聞こえますけれど、えー、海に持っていかれてこのように穴が開いているので、えー、こういったところから、えー、中へ入っていって発掘調査をするとなかなか大変なことですけどね、こんな狭いところに海報の一番反対側千葉県側に最大の大砲が設置されていたそうです海報の一番高いところから周りを見渡していたそうです 現在でもそれは残っていますが、一般の人はここへ登ることはできません。なんか、前登れたっていう話なんですけどね。こんな感じの、レンガの作りになっ て, てちょっとね、ここから先はあの、移してはいけない方向もあるんで、中深くやりますけど、まあ、まず一回転。一回転できないな。逆回転しますか。 えー、一番千葉県寄りのこの部分はまあ、現在ではあの工事などしていてまっさらになっていますがもともとこちらにももう1つサーチライトなど設置されていたそうですで、手前の部分はですね、先ほどお話ししましたあの火事の訓練のところとして使われており、えー、カメラを向けて撮影することはできません、えー、遠方に大きな島のようなものがありますがあれは第1海放です、えー、この東京湾この辺りには海放が3つ設置されていまして第1、第2とそれから完全に解体されて姿を消してしまった第3海放がありました、えー、それからね、 ちょっと今日は霞んでますんで見えませんけれどもいやまぁちょっと一応見えてるんですがわ、まあ、からないと思いますけど第一海峰のさらに少し奥の方に千葉県の富津岬も私の目には見えています今ですねここから浦賀水道を伝って出ようとする船があそこに大型のが1隻それからもうちょっとこちらへ行ったところにまた1隻と向こうにももう1隻ずらずら並んでいるのが見えます さらにまだまだ奥でで船が並んでいます浦賀水道ってそんなに広いところじゃないからね今2つ船が並んでますけど前の護衛艦はあんまり速くなくて後ろの貨物船はずいぶん速度出してるからなんかあれだなと遅いなと思って見てたんですけどなんだろうと思ったらちょうどですね今この画面に映ってるところですけどここから浦賀水道に入りますんでき、まあ、昨日の、ね、サルビア丸のブリッジの動画見ていただいた方は分かると思うんですがあの速度制限がありますんでこれでですね多分同じ速度に変わったんじゃないかと思いますこれどうですかね あんまりもうあれまだなんか後ろの方がちょっと早いように見えるあ落落ちた落ちたたた遅くなりましたよさっきの第2海放の、まあ、表の入り口というか、ね、ずらっと壁が並んでいるところのまた反対側に来ましたがここもずいぶん高いところに来てますけれどももともとは、ね、ここが穴になってますからちょうど覗き込めは分かるんですけれどもっともっと深いところまで。 普通にレンガで続いていて、まあ要するにあの深いところまで続いているというよりも、あのこの部分がね、あの元々の売り口の高さからしたらあの砂を運ばれた関係で、上すぎるという状態のようです。で、そのさっきの土ののところから反対側に来たわけですが、このレンガの壁の目の前にですね、まあこれ石を積んだ壁がありますけれど、まあいくつか2層ぐらいになってるようにこっからでは見えますけどね、壁がありますが、 えー、まず一番海の際のところまあ、え正方形というかひし形みたいな形をした石がずらっと並んでいるところが明治時代にこの第2海峡を守るために最初に作られた防波堤だそうで、えー、それからまあこれも後で新しく作られた防波堤でその防波堤の真ん中のところここにですね普通の人間が歩くようなところがあって、まあ、入り口の様子とかね外からあの見つかったら問題ですしそれからやはりここを守るという必要もあってこの入り口一番外側の壁のところに 20の壁がまたさらに設けられていたと、で、そこが今ではこのように砂で埋め立てられてしまったのをもう一度発掘しているというわけなんですけども、落ちたらちょっと危ないですけどね、この設けられている、これはね工事用 の, あの仮設のものだそうで、割と平成になってから、こういうところ多分入っていって調査するんだろうな、ちょっと入る勇気は私にはないけれども、なるほど、確かに広い空間があってね、奥、まあ、にまたなんかいろいろ発泡スチロールがあるのは、昔ここへ来た人が勝手に残していったのか分かりませんが。 さらに奥のううまででどうも続いていてるようですただ中は崩れてしまっているようだからね、ちょっと部屋のようになっているということしか分かりませんが、じゃあ、次の目的地へと思ったら、あんな大きいあれ液化天然ガスを積んだ船らしいですけどね、東京湾、いろいろ船に乗ってあちこち行ってますけど、あんな大きいのは初めて見たな。 これから先はですね、本当の特別編です。第二回歩は皆さんでも、えー、ここへやってくるツアーなどに申し込めば行くことができますけれどこれから先は、あの特別に私がリクエストしたようにですね、船を進めていただくという大変ありがたい機会でございます来る前は得体の知れないところでしたけど帰りに見ると、なるほどそういうふうな仕組みだったのかというのよくわかります。あ、向こうのガイドさんたちが手を振ってくれてるな明治、大正、昭和、平成といろんなものをね、ここにこう、継ぎ足し、継ぎ足し 無用の長物のように思われながら別にそうでもなくしっかりと活躍しているとなかなか不思議な面白いところですねえこれ第2解放で第3解放についてはえもうすでに2007年だったと思います取り壊してしまったんですが第1解放というものは現在でも残っておりますそれをなるべく近くまで行って見てみようということでえ特別にお願いをさせていただきましたあまり関係ないんですけどあれマルウェフェリーだな沖縄からはるばる来たやつだと思いますよ 第2海峰はね、結構、東京の中心のところにありますから深いんで、水深が深いからあの、近づきやすいんですけども、今向かってる第1海峰は、結構、水深が浅い、浅瀬の方にあるらしいんですよね。今、画面の前方に見えてますね。だから、どのくらい近づけるかはちょっと、やってみて、それ次第ということです。珍しいもんが来ましたよ。潜水艦だ。あの、横須賀に、多分、入港するためのやつだと思いますが、日本の自衛隊と、米軍の、えー、やつとあるそうですけども、あれは、日本のやつ。 もしも、アメリカ海軍の潜水艦であれば、あれの前に日本の警護がつくそうです。今、水深が2メートルぐらいなんですかあ、3メートル今はちょっと深くなって、3.9 です。3.9、あ、なるほど。さっきね、2.9 ってことだったんですけど、かなり浅いところだから、注意して進まないと危険なんだそうですよ。今までにないぐらいですね、近づいていただいているらしい、非常に貴重なことです。まああとは私のカメラのね、えー、望遠レンズの性能をまあ発揮させていただければ十分なんですけども、 まあまりにもですね、あのボコボコにこの部分など壊れてしまってますが壊れてないところはね、割と無事みたいなんですけど壊れてるところとわ割と健在なところとの差が激しいのは戦争が終わった後、まあと、占領軍によってあの、爆破処理されるということになったとまあ、それでですね、あたぶんこの辺を爆破したと思われましてこんなような状態になっているわけです。戦争が終わった後、別にここに限らずいろいろなところがですね、えー、軍関係のものは爆破処理されていったそうで。 あの、戦艦長門が接収されたりとかねそういうのは私も聞いたことありますけれどその一つの例だと思います何かの実験とかそういう風なために爆破したわけではなかったそうですよこの真ん中のところに大砲が設置されていてで、その周りにやはり第2回砲と同じような地下通路が巡らされていたとでその後があそこに露出しているのではないかと思われますこのように拡大していただくとレンガの造りであることが分かり真ん中は空洞のようですけどもあそこに入った人がこの中に設置された大砲を操作して ま, あ、つまりあのぐらいの高さ、あのぐらいのレベルで通路が横にずっと広がっていったんじゃないですかね。向こうにですね、千葉県側の本土富津岬が見えていますで富津岬というのは結構突き出たような形をしている細長い、えー、半島でありましてで、そこのですねあの、富津市の中心部はもうちょっとさらに行ったところということになってるんですが。 富津市岬とそれからこの第1海王の距離もそれほど広くはなく、昔、ね、まあ、大昔ですけれども、春の大潮の日みたいな、もうすごい潮が引くような時期になると、干潮になって、時にはもう歩いて見に行くことができたそうですよ。構造がですね、表面まであの爆破されて、風化されて、そして出てきてますが、まあ、おそらくここにまたあの空洞がいくつか見えますんで、あの辺も軍の人が入ってね、で、この中で横向きの移動してたんでしょうね。 いや、貴重な経験だ、これほど近づくのは相当難しいそうで、えー、実際にこれに上陸をすることができるのはもう相当特殊な船舶だけだそうです。通常の船で、えー、ここへ接岸することはできずまお、あ、そらく海へ突き出たあの桟橋のようなものを設けて移動していたのではないかという話をさっき伺いました。ももととああそそそここにに存在していた砲台それを丸く取り囲む通路のですね、一部があそこに ボロッと取れてしまったんではないかと思われますがその取れてしまったものがあそこに残されていていやだから構造がよく分かりますよね手前のところは多分いろいろオレンジ色のものなどバラバラ落ちていますがまお、あ、そらくもともとは全部ぐるっと一周した円形のものだったんじゃないでしょうかこれもですね、あのさっき来た方とは逆の側を今時間があるんで見せていただいてるんですが さっきあの、展望台みたいな登るところに行って映しましたがその下です、ね、でずいぶんしっかりはっきりとした形で残ってるこれが地下施設への入り口、レンガでこのようになってですね、まあ、おそらくは開放の中至るところまで続いていたのではないかと思いますこれもね、今、工事とかいろいろやってるわけですが第2回放のすごいところはまあ、去年とかなんかそのぐらいの頃にここへまず上陸できるようになって。 でその後さらにこの中へ今、行けるところが拡大されたりとかですね工事であのここにある産業遺産というか軍事遺産があの保全されたりとかまた発掘調査なども今、次々進んでいるところでして時間が経てば経つほどおそらくここを楽しむ余地が今後さらに広がるのではないかと思われます。 私もね、ここ第2回放の前は、あの東海汽船のジェット船とかでうろうろしてたときにあの、上陸できないっていうようなことをね、最初調べて分かってですね、ああ、そうなんだと、いつか行けたらいいなと思ってたんですが、もうそこからあの、ちょっと1、2年経ったぐらいでこう、上陸できるように変わってるわけですから、この動画がいつまでも新しい情報とも限りませんので、よろしくお願いします。こののひし形の 防波堤ですが、これ、ずーっとね、昔からのやつ、そのまんま使ってるらしいですけど、も、明治時代の頃のやつらしいんですけど、まあこれがあの、さっき皆さんにお話ししたあの、ロストテクノロジー的なやつの一つでして、今ではもう、あれをあのように積むということはできないんだそうですね、なんか簡単に見えるんだけど、ただ並べりゃいいってもんじゃないと、まあ、よく分かります。 新大丸、東京戦績ですね<笑>向こうに第1開放、こちらが第2開放毎日連日の東京湾ですけど、飽きることがない楽しいところですね是非皆さんもですね、あの私もまだ行っておりませんけども、あの向こうにも猿島もありますんで これとそれからそもそもの本土側海軍の町横須賀など、まあ、色々と、えー、訪ね歩いてみてはいかがでしょうか<音声>さあもう一度浦賀水道の横断ですよこれがね船マニアからも人気がある楽しいイベントなんじゃないかと思いますなんかこの第2解放ツアーに参加してもう開放の遺跡施設は全然見ないで東京湾をき交う船をひたすら撮ってるとそういう船マニアの人もいるらしいですからねうわ。 この午後、夕方になりますと、もうずらりずらりですよ忙しい海ですよね、本当にさて、また猿島のところまで帰ってきました。要するにすぐ目の前が三笠桟橋ですでこの猿島に関しては、また横須賀を訪れることがあったら、その時にぜひ見学して帰りたいと思います。ここも面白いところだそうですが 今回はね、この第二海峡の方面へ行くときに海からでしか見ることができない猿島の光景を皆さんに最後に紹介します。これです。またこのような四角い石をたくさん積んでいる何かの構造の跡がありますけれど、どうもここは海軍の隠し波止場、要するに表からでは見えない隠れた港が用意されていたようです。もしもこの猿島がいよいよ敵に攻撃されてもうダメだということになったとき、避難をするときに、正面側からでは見ることのできない裏側から船に乗って本土側へ逃げるということを考えていたそうです。 それが、今では崩れてしまっているけれどもこのような形になっていて島の中からでは現在ここへ至るということはできず隠し波止場の跡も見ることができません第二海峰へ行かれる方がもしもおられればまあ、結構行くの難しいと思うんですけども行く機会を探すのもねあのそれから申し込むのも結構大変かと思うんですが、えー、行かれる方がですねおられたらば、えー、横須賀にこれ戻って来られる時にぜひご覧になってみてください また、三笠桟橋に着ける前に、私から船長さんにお願いをして、すいません、ちょっと戦艦三笠の方に寄っていただけませんかこのようにですね、動かしていただきました。これはもう貸し切りだからできる特別の航行ですけれども、戦前、戦艦にはすべてこのように先頭のところに菊の御門を取り付けるということをしていたそうです。この記念館三笠は大正時代の終わりに、ここにですね、このように据え付けて保存されることになって、それからずっとここにあるのだそうです。今日はもともと晴れの予報でした。本土側へ帰ってくると、 さっき歩いていた、これは、これ、これはさっきの第1回放だな、第2回放じゃないですね、第1回放も見えるし、それから少し外れたところに、第2開放も見えて、浦賀水道を航行する船や、その手前のところの部位などもいろいろ見え、横須賀を旅されたとき、まあ、もし第2回報、第1回放へ行かれるということがなくても、ぜ、ま、ひ、あ、ともですねご覧になってみていただきたいところです。反対側の千葉県側、富津岬の方まで、今、ここから見えていますね。 そして最後に横須賀の町中へ戻ってきてじゃあ帰りにカレーでも食べて帰ろうということにしました町中はこんな感じどことなく異国情緒が漂いますこれが横須賀名物海軍カレーまあ普通のカレーなのかもしれないですけどでもめちゃくちゃ美味しいカレーでしたよ帰りは潮入りの駅ここが三笠桟橋の最寄りですがここから京浜急行に乗って帰ることにしましたご視聴ありがとうございました